パラグアイの共同組合が開催している子供の日のイベントですまあ日本の 農, 農協のような感じの団体が開催しています Да, да, да.